とそんんんななに変わんないでですかやっぱり違いますかかどの辺が違うんですかね。僕今比較が全くできなくて、えーえー、むしろ、はい、あのステップアゴンの EHEV との比較しかできないから先代、はい、からこうどう変わったのかっていうところをまずちょっとお聞きできればなと思うんですけど、はい、でハイブリッドのガソリンよりも、はいはい、ハイブリッドのがいいよっていうその優位性。 っていうのが、ちょっとこう、市場から分かればいいかなと思って、今、乗せていただいている感じなんですけど、そうですね。まず、こう、普通に、あれですよね、こういう254号線の道をこう、はい、すーっと通る走る感じだと、ガソリンとほとんど変わらないですよね、感覚的なところで言うと。よく言われますねあのーク、まあ、に限らず、うんはい アリアとかででももその他の他車でもガソリンと乗り比べてあんま変わんないねとか静かだねもそうですしうですよねとかもそこまで変わらないくなってきてるんだねっていうふうにはおっしゃられるんですけど、えーえーえーえー、そうですよねた、はい、だカローラ系統の車になってくるとガソリンハイブリッドもだから走りがだいぶ違ってくるので割としたコンパクト系の車になってくる大衆系の車になってくると。はい こう、まあ、ガソリンタイプとの違いっていうのが出やすくなってる、はい、ことなんですね。なるほどねこのぐらいになってくるとじゃあもうハリア、まあハリアの方が一つクラスとしては上だと思うんですけど、えー、まあ そ,、まあ、それにまあ近い、はい、クラスの車ではないで、ねまあでもここはいいかもしれないですよね。パワートレインはハイブリッドとガソリンとで、はい、まあもちろん違いはあるけども。 でもパートレインがガソリンだからといってすごくがさつな感じがあるとか質感をこう損ねるとかそういったものっていうのは今回一切ないですよね、はい、で, すあでもやっぱり決定的に違うのはこう止まった時に今エアコン入れてない状態ですけどやっぱりこうエンジンがかかってない状態でまあ静かに止まれるっていうのもあるし余計なあの燃料を消費しないっていうのもう、ね。はい 使わないっていうところそうですよねストレスとしてはかからな い, 少ないかからないハイフリット乗ってるんでやっぱり、はい、アイドリングしてる時って、はい、すごく渋滞の時とか、はい、余計にアイドリングしてる時とかって、はいはい、すごくイヤイラするんですよ、はい、いやーわかりました、はい、なんかガス食うやだなみたいな<笑>私もそうです結果推っちゃっますそうですよねだからそこでまず そういいいいっったことを一切感じないっていうのがやっぱり大きいですよね。ですからねこういう特にエンジンが稼働してない状態でも、はい、ナビが見れたりとか電源関係が使えたりとか、はい、エアコンも、まあ、もちろん入れてる時は少しエンジンが稼働したりとかってなりますけど、はい、でも切れたり切れなかったりっていうのが。はい でやっぱりあれなんですね、このハイブリッド独特のこのコギングの音っていうのは、はい、ヒーと音が全然しなくなったっていうのが大きいですよね、はい、やっぱ。確かにそうですね。プリウスとか。音がまだね、出ます。出ますよね。僕はあの音結構好きなんですけど、フ<笑>ーーって音結構あの、<笑>車種によって違うんですよ、音が。そうですね。ええー。ホで言うと、だからステッパーゴンとその CRV のハイブリッドで音違うんですよね、はい、ちょっと。 同じエンジンなんてはずなんですけど、<笑>これはやっぱあれですか、音がない方がいいって、あれですかね、トヨタの車内の中では思ってたんですかね。だからあえて音をなくしたっていうのも、周波数帯を上げたっていう話ですよね。だから音が聞こえ、人間の耳では聞こえない、そうですよね。 でも一つ気になるのは、こう、ちょっとこう、エンジンかかった時の、うーってその低周波<笑>、ねえー。でもなんか耳にこう、はい。不快を感じるような、その低周波というか、ノイズではないですよね。はいはい、でもどちらかというと、あれですね、なんかこセレナもちょっと、はい EH、e イーパワーか、乗ってみた感じだったと、はいはい、発電機っぽい感じしますよね。しますね。そうですね。今回のこのはいはい ボクシーってなんかそのパワーユニットとそのシリーズパラレルの TH2 のハイブリッドってエンジンとハイブリッドで一緒に走らせるイメージあるじゃないですかでホンダの車はモーターでもちろん走らせるんだけど、はい、やっぱりエンジンとモーターを使って走らせる、はい、でセレナの場合だと、はい、基本はったモーターで走らせるっていうのが強いじゃないですか、はい、でエンジン発電機、ね、これはなんか今回あれですよねかーーで、はいはい で、エンジンはなんか、こう発電機的な感じが少し、ね。そうですね。そうですね。ありますよね。だって、常にこれやるっすもんね。エンジンかかってる状態で走んないですもんね。 ね、そうですよね。多線は絶対走る。タンクはこれ五十二リッター、五十ミリッタータンク。ああ、せたことないですね。走ります ね, ね。すごいですね。シリーズパラレルだけど、なんかシリーズハイブリッドと変わんない乗り。<笑>制御ですよね。完全に。ああ、画面大きく違うのか アクセルオフにした瞬間エンジンが切れてモーターで改正が始まってで蓄電してだからロスがほとんどない、はいはあ、確かにかメカニカル的メ カ, ニメカニズム的なやっぱり要素を楽しむっていうんだったら、うん、やっぱり、はい。 ハイブリッドの方がまあその先進的な感じというんですか、これは第五世代の THS2 っていうユニットですもんね。実際トヨタにずっと乗ってて、ずっと t h s 2に乗ってる人がこれ乗ってみると、多分そのより違うその変化点みたいなものが 見,、えー、見えてくるんだとは思うんですけど。 するとなんかその e h v と変わらないような h v になったなっていうのがすごい強いで す,、ね本です。本当に余計なところではもエンジン切れちゃうんで、えー、でもこういうところではエンジンかからないじゃないですか。おそらくあれですよねあの。リチウムイオンのバッテリーも多分出力も上がってて容量もちょっと上がってるんだと思うんですけど。 冬だって結構燃費悪い方なんですよね。あのエアコンかけたりすると当然あの暖気が始まっちゃうので。走、は、る、い。運動してくるとねエンジンかからないですよ、ね。 中があですね、このモーターで駆動している、はいはい、そのキャパシティっていうのかな、はい、幅が広いですよね で, す で, す<笑>、うん、でも下手にあのハイブリッドとかそういうことを差別化してないっていうところはすごくいいところかもしれないですね。 の車の作りとしてのなんかこう平等性っていうのかな、下手に一つの車だ一つのグレードだけをこう特化させるんじゃなくて、はい、そうですね、お、えーねうん、話し さ,、ねね、させていただいても、それを感じますね、SZ でもいいし、はい、SG でもいいしみたいな、ねね、普通の G, G でしたっけ、G、はい、でもいいしみたいな。 でも意外とトヨタの車選びって、グレードダウンをしなくてもいいっていうのはありますよね。あの、価格が同じ SZ でも、装備を諦めちゃえば、値段がダウン、グレードダウンしなくても、少し安くできるっていうところはありますよね、やっぱりで、ねでねえー。でもやっぱりハイブリッドがいいよって人はやっぱりハイブリッドですよね。 普通に乗るんだったら普通にガソリンで十分ですよ、ね、そうですよね、はい、質感で考えたら全然十分だしでもなんかノートパソコンとか電源取りたいっていう人にとってはもちろんハイブリッドのありのかもしれないですよね、まあ、ガソリンであれですよねピックアップトラックみたいに AC100V 電源が取れるんだったらいいですけどね、はいはい 今 18.9 だから、うん、ステッパーゴン乗った時はすごく出力がパワーがあってトルクが300ニュートンぐらいあるんですよだから普通の実用車と比べると倍ぐらいやっぱあるんですけど最初のうちはやっぱりパワーがあっていいなって喜んでたんですけどでも自分の車にして乗ると今度燃費気にするんですよねできるだけ燃費をここ上げようっていう努力をしようとするからだから別に出力って 使わないといと、えー、むしろこういうところでゆっくり走るときになんかできるだけモーターだけで走らせようっていう努力に努める、はい、<笑>ようになりますよね、はいはい、うんでもなんかこういうハイブリッドとかだとやっぱりモーターだから、はいあのー、回転変動とかが全然ないんでやっぱり回転が滑らかですよね。 16度になっちゃうとどうしても回転変動っていうのがあるから、うん、少し雑な面っていうのが出てくるのがあるけど、うん、あっ、ね、<笑>カタログ値が23だからやっぱりカタログ値は普通に出ちゃうってことですよね、はい、普通に乗ってたら。 でで私たちも説明するとき、ちょっと低めに話したりするの で, で、ね、もったいないと思ったらシートヒーターだけかけとけばいいですもんね、はい、そうあのハイブリッド初めての人ってわかんないと思うんですけど、はい、ハイブリッド持ってる人って冬はとにかく燃費悪いんですよ、はいえー、寒冷地行くと特に、はい、ハイブリッド の,、はい、そのメリットっていうのが出にくいんですよね、はい、どうしてもエアコンかけっぱなしになっちゃうんで、はい、ガソリンとほとんど変わんないじゃんってなっちゃうん、はい、で こういうとこだと関東とかでしたら普通にシートヒーター入れてでステアリングヒーターもオプションであるからステアリングヒーター入れちゃえばそうですよね後ろもシートヒーター付きますからね子供がいて子供が。はこれはな い, ないですけど SZ のだったらつくじゃないですかリベンパッケージで。 一人だけがなんか寒い思いしてるっていうのが今の現状なんですけど、今のステップアゴンなんですけど、はい、すみません。後ろはいですけそうだ、その自分がなんか悪いっていう意味じゃなんですよ、後ろに子供乗せてるじゃないですか、<笑>なんか寒いんだけど、自分だけがシートヒーター入れて、なんか暖かいのに、後<笑>ろ寒いから。<笑>なんか悪いなって思っちゃうんですよね。<笑><笑> まあ、それがなくなるっていうのはいいですよね、やっぱ。うん、あ、そっか、SZ か, なそか、うんあ、そっか。メーターがあれなんですね。SZ と SG だと違うんですよね。でも僕もでもね、SG の方がね、メーター好きなんですよね。格好かっこよくないですか、こっちの方が。<笑>なんかあの、ラブ4のメーターが真ん中に付くじゃないですか。はい、あれがなんかね、扇形のメーターがなんかね、歪な感じがするんですよね、なんか。 いいんじゃないこれでいいかなって思うんですけどね、ステッパーゴンとか、あ, のあれですね、はい、とにかくセレナとかに近づいたってことですね、すね結論を言うと、はい、よく分かった、それはありがたいことです、私、うん、でしょ、ね、でもね、あの思ったんですけど、はい、ガソリンと悩みますね、乗るとね、余計ね。<笑>そうです ガソリンいいいかなっていう気持ちが、ね、ありますよ、ねね、いやガソリンでいいかなって気持ちになりますよねこれね逆にハイブリッドがすげえいいかなっていうと、はい、そのステップとかそのセレナの E パーに乗ったことない人は、はい、これすごいいいと思うんですよ、はい、でもセレナとかステップにもうすでに乗ってて2モーターのハイブリッド乗っててでどうしようって言った時に、ね、ガソリンでもいいかなって<笑><笑> ちょっとねすみません考えちゃうところがあるかもしれないですただ燃費はすごいですね今 25.4 弾んで多分1ヶ月に毎日乗ってても満タンにしてたら1ヶ月に1回か2回は入れないかなっていう感じだと思いますねガソリンで結構給料多いですか多めですか割とガススタンドに行ってるって感じします？しますか まあ、そそ、れこそ前のモデルの時に、はい、私、ちょっと実はボクシー、はいはいはいまあ、試乗車 な, なんですけど、うち、ん、のホテルは試乗車なんですけど、一回、ちょっとキッチン中室か、ご愛させていただいたことがあったんですけど、えーはい、結構、今、早かったですね。 今もでもすごく燃費確かにね、たぶんですか確ね行ってもね、はい、13ぐらいだと思います。 そうあとはだからこういう車で重要なのが一人で乗ってるだけじゃなくて、はいまあ、フル乗車しててどうだっていうのが結構重要なんですよね、えーえー、そうするとねやっぱりハイブリッドの方が、はい、やっぱ余裕がありますよねやっぱ。はい うするとはフル乗車で一人だけで乗る頻度っていうのが意外と少ないよっていうんだったら、お客様の使用感によっては、どっちを選ぶかも変わってくるんで、そうですよね、1人で乗るんだっていうんだったら、そういのもいいのかもしれないですね、確かに。 35万円っていう価格帯をハイブリッドによって埋められるかどうかっていう、はいまあ、あまりお金の計算したくないんですけど、ええええええまあ、そこは、まあ、一つ重要なところとは、うんうん、乗り方によりますよね、そこってでも結局。<笑>ねはい、仮にこれを買って、5年乗りますよね、はい、で例えば、仮にですよ、はいまあメリカだからありえないかもしれないですけど、例えば5000キロしか乗らなかったってなった場合って。はいはい 多分元取れない。取れないです。元取れないというか、どうなんですかね。あの、売っても元取れないですかね、やっぱりあ。ああ、だからハイブリッド、そうそう、ガソリンとの比較でっていうことですね。だから、同じガソリンも5000キロ乗りました。で、ハイブリッドも5000キロでした。で、売りに出した時どうですかって話ですよ。う。35万高くハイブリッドを買い取ってもらえるかって話ですね。そうそうそうです。と難しい。難しい。ああ、出るかなって言われると。出ないですよね。ね。そうなりますよね、でも。 燃費だけの問題じゃないですからねもう ね, うねハイブリッドって燃費のことばっかり気にするんですけどそうじゃないですもんねでもねすごいですよねステアリングのフィーリングとか応答性とか、はいはいはい、アクセルの突きとかブレーキングのタッチとか、はい、もうそういったものってすべて、あのー、ガソリン車と変わんないですよね乗り味もそうですよねサスペンションなんかもほとんどガソリンと変わんないんじゃないかっていうぐらいの乗り味だし あとはもう好みでハイブリッドにするのか、ガソリンにするのか、あと価格的な問題も含めて、どうするのかっていうことですよね、もう。エコにするとどんどん上がってきますもんね、こういう渋滞になってくる、特に。まあでも僕だったらやっぱりハイブリッドですね。これがなんか普通になっちゃうんですよね。こういう乗り方っていうのが。うこういう時はもうエンジンが足らないと。 でちょっと前に車がお進めようて言ったときは、もうモーターのトルクで前におを進めていくっていう形になると思うし、まあ、時間はね、もちろんその渋滞するとかかっちゃいますけど、はい、でも、それ以外のところでって言ったら、燃料も消費しにくいですし。 でもするんです、ね、するはするんですね。しないかと言われると、そうでも、車内にこう入って入りにくいっていう感じかもしれないですね、どちらかっていうと。こ、うん、このね、作動音が結構、ね、するんですよね。カタカタカタカタカタカタってする車もあるんですよ。ABS のあのモジュレーターってあって、それで今、まあ、ボッシュの、多分ボッシュだと思うんですけど、はい、ボッシュとかアテとか、はい、その辺の。 ユニットを使うんですねでトヨタは、トヨタとかメーカーさんは、そのブレーキのユニット自体って関与しないんですよ。全部システムの設計っていうのは、もう、ライヤーに任せちゃうから。だからどうしてもね、この辺の、例えばその設定した時に、例えば音が出るとかっていうのって、意外とノータッチだったりする場合があるんですよね。マツダの車って結構ね、ガチャガチャガチャガチャガチャガチ ャ, ガチ ャ, ガチ ャ, ガチャって、アテンザとかよく出てたんですよ、はい、音が。 なんだこの音みたいな天ザみたいなねある程度その高級路線に来てる車格なのに変な音するんですよなんかエンジンのそのなんかとあのタペトみたいなガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャみたいな、はい、意外とこう作動させてみて音がどうなのっていうのもちょっと聞いといた方がいいですよね、はい、その辺、ね、は。 基本的にあの ACC ってあの、はいまあ、渋滞通知ついてるから別に一般道で使ってもいいと思うんですけど、はい、基本的にはね高速道路で使ってくれっていうやつの機体ですからね、はいはいそう。ハリアとかも結構あれですよねステアリングのアシストレーンキープつけると、はいはいはい、結構前に行きなさい前に行きなさいってみたいな感じになりますよね、はい、<笑>強制相談みたいな。<笑> 速でロードノイズがあまり関係なくなってくると、かき消される音がなくなるから、モーターの不動音というのも出るのでかき込みますよね、それだけに。 もうこれねハイブリッド好きな人好きなんですよ、音。いや、この音好きです。好きですか、はい、電車の音とかもあるじゃないですか、はい、はいはいはい。あの、インバーターの音。はいはい、はい、あ、好きじゃないですかはい。ははい、は<笑><笑>。キュイーんキュうーンって音ありますよね。<笑>はい、あれ、鉄尾さんみんな好きなんですよ。<笑><笑><笑>僕も好きなんですよ。<笑>聞いてられますそうなんですよ、はい。心地いい音がするんですよね。そうで、ね、<笑>あ、そっち狭くないですか大丈夫ですか大丈夫です大丈夫 で, で, です。ありがとうございます。 そ う, いうことです、ね、あ, ありがとうございます。はいあの